あの女カリブカイクラーギターくだあいよーみなさんジョアンカンです今日は初めて日本の銀行に行ったことのチンなんですはいケイ 奨学金やバイトのお金をもらうため日本の銀行を払かないといけませんだから優しく必要な書類を持って1人に銀行に行きましたがそこから問題が始まりましたよ銀行に入って切ップを取って素直に座ってたんですけど前に行った女性が急に立って近くの店員のところへ行って「あの外国人がいるんですけど彼を手伝えますか?」って言って。 彼女の思いはよくわかりますね。僕を助けようとしていましたが、なんで外国人って言われましたか外国人よりその前に人間でしょう。これを気にせずに僕の順番が来て、受付の方へ行きました。おはようございます。今日は何のご用件でしょうかはい。あの、講座を開きたいんですが、英語を話せますか<笑>あの、英語は。はい。じゃあ、無理しないでくださいね。日本語でも大丈夫です。 あの英語はわかりましたああじゃあ日本語で進みましょうあの英語は普通に呼吸してくださいそして大丈夫って言ってんでしょはい了解しましたそこから最後までうまく言ったんですけど来ましたよ外国人が怯えている質問ですあのお客様印鑑の持ちでしょうか時間印鑑みかん印鑑いか 印鑑印鑑って言ってばかりですけどそれはどういう意味ですかサインンをすするるためお客様の名前がいいているスタンプですあ印鑑ないんですけど僕はサインをしてあげますよあのサインだったら誰でもお客様の方を真似できるので印鑑の方が安心です なるほどね。けれどもその逆に誰かが僕の印鑑を持ったら非常にはっきりにマネできるでしょうお客様印鑑を持ちでしょうかあの女じゃあ印鑑を作ってもらって最大限1週間で戻ります大丈夫ですか今すべてを消すのでその時またやり直しましょうえちょっと待ってえちょっと待ってくださいえ何の消しますかえっ<笑>ちょっとえは い, ちょっと待っていもう消しましたあの女 じゃあ日本の講座を開きたい外国人の方へまずは住民票そして在留カードあとは大事な印鑑を持ってくださいね印鑑は800円で作ることができるので印鑑屋に行って前も持ってその準備をしてくださいもしこの動画がよければぜひぜひサブスクライブライブありがとう